私が本当に最初に漫画で賞を受賞した時に描いた作品は日本の新宿が舞台になっている漫画で私がそれがもともと新宿という街が人が多くてすごくきらびやかでちょっと怖いっていうイメージが持っていたのでその街で暮らすちょっと近未来の けど、コースされてしまった街ってどんなだろうって想像したら、割とすぐアイディアが浮かんで。自分がこういう漫画書きたいなって思ったのは、中学ぐらいの時に。見たデスノートっていう漫画なんですね。ドラえもんとかも、子供たちに夢を。 与えているのもも自分もろに影響を受けてきたんでワンピースの小田栄一郎先生は、まあ、私ぐらいの世代にとって本当にもうスーパースターだと思うし私自身もあの「ONEPIECE」の小田先生に最初憧れて「ちびまる子ちゃん」っていうさくらももこの漫画があってそれの単行本を父に、えー、と5歳ぐらいのに買ってもらってでそれを真似したりとか。 キャラクターのセリフを自分で書き直したり、修正器とか使って書き直したりして、それからその自分のコマのリズムとかセリフとかを自分でちょっとずつ考えたりとかするようになったのがきっかけはきっかけです。僕はもう独学ですね。学校とかは行ってないんですけど、いろんな漫画を見てでこういう風に描けたらいいなって思って。色い々ろいろ真似して描いていきました。 一応そういう漫画の授業がある学校に行ったんですけどなんか特にそこはあんまり教えてくれなかったんで今ネットでいろいろ調べれば出てくるんでそれを見て原稿のサイズとかどんなペンを使うかとかを自分で調べて作品によって違うんですけれどただ自分の人生 経験やまあ、楽しかったことだったりまあ、悲しかったことだったり、いろんな経験に基づいて書いた方が面白いものができるなっていう気も気がしています、ね。まあ、俺もあの割とおっとりしてるって言われるんですけど。でも漫画の中だと結構テンションが高いとか言われるんで、自分の中でテンション高いところとかをそっちで出しているのかもしれないです。 あんまり口で言ったりするしないから、だから映画とか歌とか漫画とかにするのかもしれない。ですね漫画でやっぱりご飯を食べていけることがも一番目標にはしているので、体が動かなくなっても右手だけはちょっと大事にして、ずっと年をとっても漫画を書いて一人に読んでもらいたいなと思っています。